ハードボイルドの語源を知っているか片ゆで卵そう今宵の月はまるでハードボイルドだマスター神をロックで頼む次回男は心に片ゆで卵